はい、こんばんは、猫井ゆうなです。今日は画面合成ソフト l i バージョン 1.00 におけるエクスターナルカメラ .cfg をロードする方法について紹介したいと思います。なぜそんなピンポイントな紹介をするかというと、新しいバージョンになって UI が変更されて、もともとあったインポートする画面が見当たらなくなってしまったので、 改めて紹介するビデオを作りました。では早速なんですが、どこに行ってしまったかというのを紹介します。いつも通りリボを起動して、カメラを選択。普段使っているカメプロファイルを選択して、エディットで開きます。で、いつもだったら、キャリブレーションタブの中にインポートがあるのですが、 新しいバージョンでは見当たりません。実は、ここに分かりにくいのですが、Details というチェックボックスがあります。これをクリックすると、前にあった設定項目のインポートが出てきます。なので、これを選択してやれば、Chrome ファイルで開けるというわけです。では、せっかくですので、Virtual Motion Capture で 新しいカメラのアングルを設定して、それをリブに読み込ませる方法を、事例の操作を行いたいと思います。まず、ワンモキャのカメラをフリーに設定して、そですね、分かりやすいように少し俯瞰するような絵を作ってみましょうか。バモキャのこの辺の操作の仕方については、 別動画の基本編を参照ください右クリックオルトキーを押しながら右クリックでキャラクター中心に動かせるので真ん中あたりに置いてもうちょっと引くみたいな絵にしましょうか、はい、カメラを作ったら詳細設定を開いてここにリブバーチャルカメラを選択 カメラ役になるリブのバーチャルカメラを選択します。エクスターナルカメラを出力。上書きをしちゃいます。はい。これでバーチャルモーションキャプチャーのカメラの設定がファイルに出力されました。あとはこれをリブにインポート、読み込みさせてあげます。今見るとキャラクターと ゲームが不一致ですよね。これを、ファイルを読み込ませてあげると、はい。完全に場所が一致しましたね。これでセーブをやって完了です。あとは普段通りゲームを操作すれば OK です。設定どこに行っちゃったかわからなくなってしまった方、ディテールズボタンをチェックボ。 ボックスを入れてください以上です